最新ボイスロイドはここまで来ました微妙なイントネーションをピン調整よっったカメラ OK、ラ OK, ラ OK、役者 OK、よーいスタートはいどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督ですえ早速ですがボイスロイドとは 何かこちら株式会社 AI が開発とても人間的で自然な音声合成を手軽に作り出せる高音声合成音声エンジンによって AHS が制作したソフトウェアですなおコーパス音声合成システムに加え微妙なイントネーションやスピード調整音声ファイルを作成することができますコーパスベース音声とはお好みの文章や言葉をテキストに打ち込むことによってちゃんとそれを読み上げたり保存することができますまたボイスロイド2からは異なる あるるキャラクター感の会話や感情を自然に表現すすことができますはい、そんなわけでですね、今回、ボイスロイド2、ついなちゃんを購入しました。開封の儀とやりたかったのですが、間違ってですね、製品版ではなく、ダウンロード版を購入してしまいましたので、ものが手元にありません。パソコンの中に入っております。ついなちゃんなんですけども、声優、門脇舞さんをベースに制作した入力音声読み上げソフトです。ついなちゃんとは 2011年2チャンネルによって日本鬼子のライバルとして生み出された文化研究萌えキャラクターで作者は漫画イラストレーターのオ変ヘンリ・さんが描きましたツいなちゃんは飛鳥時代から続く節分の儀式であるイメージキャラクターとして考え出されており同儀式に登場するとされています2017年1月17年月日はの 寺院に公認され本題に特大アクリルパネルが設置されました概要欄に載せてますさらに同年11月12日にはお招き入婚の儀式が行われ不動明王のもとで修行する菩薩という扱いになり信仰対象として祀られるようになった世界でも珍しい神仏として信仰されている鬼キャラクターですはいというわけでですね自己紹介お願いします鬼を退治する役目を担う2月3日生まれ14歳ついなです 第2黄金四つ目の赤い肩少年リクソをつけ箱と盾を持ち高桁を履いています神は特徴的にロールしたツインポリンはいというわけで、ね、そんなわけで今後監督ラボの音声アシスタントとして何度か出てもらう予定となっておりますちょっと待ったこの声は。 信玄じゃ。信玄さん、説明しよう。田中信玄とは、監督服こと竹中とるが。自主映画休止後に復帰した単独監督作品。 イカサマじゃんけんに登場するキャラクターだ本作は初期作品でたびたび登場した乗り移り系の話ぶっちゃけた話出てくれる役者がいないがために苦肉の作として編み出されたテンプレート作品である話を戻そう「イカサマじゃんけん」ではアフリコの監督自ら付き替えているそんなわけで渾身の一作となるはずであったのだがいや待てよ信玄ンンさんは梶園に奉納したはずだ皆のもの<笑> また汗だなどうもはじ<笑>めましてご紹介にあずかりまし た, た田中信玄でございます<笑>次回から、ま、このチャンネルはどこだエメとして信玄主に商品レビューや私信玄の心が響いたものを徹底的に厳選して紹介するエンタメレビューなどを中心にさまざまな動画を出していく予定です信玄どうぞチャンネル登録信玄 ぜひぜひ、よろしくお願いします。では、また、ちょ、ちょっと待って、会いましょう。ょょょょあの、これ私、初登場なんですけど。不動明王の持って、修行する菩薩、不動明王の。不動明王の持って、修行する不動明王の持って。信仰対象として、祀られることになった。神で、ここで、えっ、ー、と、その声は。信玄さん、その声は。 シンゲンさん説明しようあれ待てよ。でも、シンゲンさんに奉納したはずだぞちょっと待てそんなキャラクターじゃない